では45分、5分前に寝れましたので、水木さん、もう一度カメラをオンにお願いいたします、はいはいえーと。では、お疲れ様です。配信の前に、ちょっと最初に、えー、練習時間なんですけれども、ズームで参加している方にご案内があります。えー、発表の前に、ズームの操作を練習しましょう。まず質疑で、ズームの挙手を行います。えー、ズームの画面の下にか、参加者アイコンから挙手ができます。参加になれるために挙手をしてみてください。 ありがとうございます、ねあまあいまねえー。ありがとうございます。あげていただいたらまた下げていただいて大丈夫です。今回質疑応答す る, ためする際、こちらの挙手機能を使いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。では、そうですね。今回のトークの内容に テストモックなんですけれども、これ知ってる方いらっしゃいました、じゃあちょっと手を上げていただいていいですか。これも練習なんですけれども、ではお何か 手, が手が上がったり下がったり、ちょっと私も確認してきて、どうぞ、<笑>上げていただいて大丈夫です。トーク中に、この Zoom のチャットに質問や感想とか書いていただいても、全然問題ないです。 ツイッターの方に書いていただいても問題ないです。はい。えー、YouTube で見ている方なんですけれども、この部屋のハッシュタグはパイコン JP アンダースコアサン数字の三です、えー。感想とか気づきなどありましたらハッシュタグをつけてツイートをお願いいたします。はい。 えー、それではこれから水木さんの発表を始めたいと思います、えー、タイトルはユ ニ, ットモックユニットテストモックを使って単体テストを加工より効率的で安定したテストにです発表時間は質疑を含めて45分です発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきますあじゃあ、はい、カメラをオンにしていただいて読み上げをお願いいたします えー、っと。私の名前は水木です。発表のタイトルはユニットテストモックを使ってテストを書こうです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyCon JP の行動規範に同意します。 ありがとうございました。特にズーム音声などについて問題なさそうですので、瑞希さん画面共有のほどお願いいたします。共有できてますでしょうか。はい、共有できております。はい、ありがとうございます。 ちょっと早いですけれども、それでは、えー、それでは水木さんを拍手でお迎えください。よお願いいたします。あ、大丈夫ですか。はい、始めちゃって。はい、大丈夫です。じゃでは早速、えー、ユニットテストモックを使ってテストを書こう。 ックオブジェクトを使ってより効率的で安定したテストにという発表を始めます。よろしくお願いします。まず、自己紹介をさせてください。えー、水木と申します。Twitter は水主が0425という ID でやっています。Python でウェブサービスの開発をしています。好きなものはコーヒーと自転車です。えー、今回、実は PyCon JP の登壇は2回目で、1回目は去年の飛び込み LT の パイコン JP2018 で勇気をもらって Python ンエンジニアになった話というものです。初めて参加したパイコンが p y コ o n j p 2 0 1 8なのですが、その時はまだ Python ンエンジニアではなく、Python ンエンジニアになりたい人でした。2018年の p y コ o n j p で、PyConJP をきっかけに Python ンエンジニアになった方の LT を聞いて勇気をもらい、p y コ o n j p 2 0 1 9の時には Python ンエンジニアになって、 飛びコミュニティをさせていただいて、えー、今回は飛び込みではない登壇をする機会をあの機会に出て終えて、えー、とても嬉しく思っています、えー。私はパイコン JP にとても感謝しているので、えー、今日このような機会をいただけてとても幸せに思っています。ありがとうございます。ではトークに移ります。 このトークの対象者は、ユニットテストモックの存在は知っているけれども、いまいち使いどころがわからないという方です。本題に入る前に、前提を共有させてください。まず、このトークは、Python の標準モジュール、ユニットテスト特有の話ではないので、PyTest など他のテストライブラリのユーザーの方にも役に立てるかと思います。また、今回は、単体テストの話のみで、e t テストや結合テストの話はしません。 テスト駆動開発の話もしません。スライド内に収めるためにペップ8に反映している箇所がありますが、ご了承ください。このトークは3部に分かれます。第1部が単体テストの目的。第2部が単体テストでのユニットテストの基本、Mock の基本的な使い方。第3部が、えー、私が実務を経て学んだユニットテスト Mock の Tips とアンチパターンです。 では、第1部、単体テストの目的に移ります。こちらが第1部のサマリーです。大事なことは3つあります。単体テストの目的は、クラスや関数の振る舞いが意図通りかを確認することです。テストコードで単体テストを自動化することができます。単体テストでは、テストメソッドで、一つのテストメソッドで一つのことだけテストすることが大事です。 まず、単体テストについて簡単にお話しします。単体テストでは、この関数にこう入力したら、こう動くのが正しいということを記述します。入出力はそのままで、この関数の処理を、の中身を書き直したいなと思ったときに、テストが通れば、関数の振る舞いを変えることなく処理を書き直せたと保証されます。手動で確認することもできますが、手動で常に同じ内容の を確認することは大変ですし、間違えた入力をする可能性があり、不安定な動作確認となってしまいます。単体テストのテストコードとともに、プロダクトコードのを変更する過程を、標準ライブラリ、ニットテストを使って説明します。今回、例に利用するのは、スーパーで買った品物の合計金額を算出する関数です。 テストコードでは500円のビールと1100円のワイン、ちょっと割高なんですけど、それらを買った合計金額が1600円であることを確認します。最初の方でテストコードがあれば安心して変更できるとお伝えしました。どういうことか、先ほどの計算に割引クーポンが導入された例を用いて説明します。 えー、この変更、テストコードがないと、プロダクトコードを書き換えた後に、毎回 Python のインタープリータを開いて、インスタンスを作って関数を読んで、えー、意図しない動きだったら、プロダクトコードを修正して、またインタープリータを開いてという手順を繰り返さなくてはなりません。テストコードを用いると、このような感じでテストケースを見直します。 そして、えー、この入力ならこのような出力になるということを、えー、ティストケースを増やして、えー、確認する、確認します。で、これでクーポンという概念を増やして、えー、一息ついたと思ったら、えー、今度は割引クーポンの有効期限のルールが追加されます。これも、まあ、なんとか対応で一息ついたと思ったら、 えー、今度はまた新しいルールが追加されてって、また確認しなきゃいけないってなって、えー、手動だと、これを、手動だと毎回毎回確認するのが、えー、とても大変になってしまいます。手動で、えー、動作確認する例をこちらに書いてみたんですが、えー、このように毎回インタープリーター開いて、えー、手打ちで打ってっていうのは、えー、とても大変です。また、 プロダクトコードを変更するだけだと、第三者から見たら、この振る舞いってどうなってるんだろうっていうことが、プロダクトコードだと疑問に思ったり、本当に有効期限の関数適用できているのかっていうのは、動かしてみないとわからない場合もあります。しかし、テストコードを用いると、この変更どこまで対応できてたかということが、テストコースケースを見ればわかるので、 先ほどのような不安は解消されます。最終的にこのようなテストケースになりました。有効期限内にクーポンを利用するテストと、有効期限切れなら例外が発生するテストと、クーポンなしで購入するテストです。こちら第1部終わるんですけど、第1部のまとめです。 単体テストのテストコードがないと変更があるために手動でテストしなくてはなりません。また、プロダクトコードのみだと関数に何を渡した時に何が返ってくるか、コードを書いた人以外に分かりづらいというデメリットもあります。テストコードがあると機械が常に同じテストを実行してくれます。また、テストケースの内容を見ると関数の振る舞いを確認することができます。えー、以上が単体テストの話です。 では、Mock、えー、の話に移ります。えー、その前にちょっと水分取らせてください。はい、ありがとうございます。Mock、えー、の話に移ります。はい、第2部、単体テストでのユニットテスト Mock の使い方。あすみません、コーヒーじゃないんですよ。<笑>はい。 あの、時間がなくて、朝で<笑>はい。えっ、ー、と、じゃあ、第2部。えー、こちらが第2部の概要です。えー、Mock とは、オブジェクトや関数の振りをした偽物として振る舞うことです。Mock を使うことで、関係ないところでテストが左右されないようになります。えー、Python では、えー、Mock するときに、ユニットテスト Mock モジュールを使うのですが、その中に Mock クラスと MagicMock ク, クラスがあって、 基本的にマジックモッククラスを使ってモックするようにしましょう。えー、モックする前に単体テストであの大事なことがあります。それは外的要因にテストが左右されないことです。えー、確認したいこと以外の箇所でテストの結果が左右されないべきです。えー、例えばテスト対象の関数の中で、えー、また別の関数を呼び出している場合、えー、その えー、関数に依存している関数を実行させると、テストが失敗したときにヨーグニングを探るのが大変なこともあります。えー、例えば、えー、このような関数をテストしたいとします。これはくじ引きをする関数で、関数を実行したら、ランダムで true または false が返され、true ならば当たり、false ならば外れという文字列を返すものです。 この関数のテストを書きます。ランダムドットチョイスの結果が true ならば当たり、false ならば外れというテストです。えー、しかしこのテストお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、テストが通るときと通らないときがあります、えー。これではテストが通れば安心とは、えー、とても言えません。なぜこのような不安定なテストになってしまったのでしょうか それはランダムドットチョイスに秘密があります。テスト、テストの中でランダムドットチョイスを実行、実際に実行しているので、ト、えー、ゥルーになる時もあれば、ホルスになる時も出てくる、出てきてしまいます。しかし、このテストを標準モジュールで保証されているランダムドットチョイス自体の動きまでは確認したくなくて、ランダムドットチョイス のその出力によって当たりが出るか外れが出るかが大事です。えー、ここで Mock という考え方が登場します。えー、まず Mock とは何でしょうか ?Mock という言葉には偽のとかまがいのという意味があります、えー。プログラムのテストの文脈だと、プログラム内のオブジェクトや関数のふ り, りをした偽物として振る舞うイメージです。 Python では標準ライバルユニットテストモックを使ってプログラム内の関数やオブジェクトこれからまとめてコンポーネントって呼ぶんですけどそれを仮の関数やオブジェクトまあコンポーネントですねこの仮のコ ン, ポーンコンポーネントに置き換えますテストを書く人は仮のコンポーネントの挙動を指定することができますまた仮のコンポーネントに置き換える することで、構築に手間がかかるオブジェクトを高速に利用することもできます。ユニットテスト Mock の文法について説明する前に、まず、この発表における Mock という言葉の扱いについて説明させてください。Mock というと、人によって解釈が異なる場合があります。そのため、先に この発表でどういう意味で使うのかの前提を共有させてください。えー、まず、あの、X ユニットの話を、えー、軽くさせてください。X ユニットとは、コンピュータープログラムの単体テストを行うためのテスティングフレームワークの総称です。X ユニットには、テストにおいて、プログラムの中のオブジェクトや関数を仮のものに置き換えるという考え方があります。えー、X ユニットの文脈では、 プログラムの中でオブジェクトや関数やモジュールを、えー、の代品として動く仮のコンポーネントをテストダブルと言います。テストダブルのうち、テスト対象物が利用するコンポーネントが、えー、指定した通りに挙動するものをテスト技術者ェッが指定した通りに挙動するものをテストスタブと言います。テストダブルのうち、 テスト対象物が利用するコンポーネントにどのようなアクセスがあったのかを記録するものをテストスパイと言います。X ユニットにおいても MockObject という言葉は存在します。X ユニットにおける MockObject はコンポーネントへのアクセスを検証するためのものです。テストスパイがテスト対象物の処理が終わってから検証するのに対して MockObject は処理の途中で 検証します、えー、ここまでが X ユニットの話なんですけど、あ、違いますね、すみません。で、あの先ほどの、えー、内容を図にまとめると、このような感じになります。で、えー、X ユニットはここまでで、えー、この発表における Mock または m o c k オブジェクトについては、ね、について説明します。えー X えー、ユニットテスト Mock では、 Xinit でいうテストスタブとテストスパイの両方が実現できます。ユニットテストモックでは、ユニットテストモックモッククラスのインスタンスをで実現するのですが、モッククラスは、えー、置き換えて振る舞いの指定をすることもできれば、呼び出しの記録もできます。そのため、この発表では、Xinit の文脈でテストダブルと呼んでいる仮のコンポーネントをまとめて、モックオブジェクトと言います。 また、オブジェクトや関数や振る舞い、あ関数やモジュールを Xinit でいうテストダブルに置き換えることを Mock すると言います。では、ユニットテスト Mock の文法の説明に移ります。テスト対象の関数を実行する前に、えー、テストメソッドの中で ししたい関数にユニットトテススススクラスのインスタンタを代入します。このテストではランダムドットチョイスをモックしたいのでランダムドットチョイスイコールユニットテストモックモックと書き換えますこの時このテスト内ではトゥルーを返すようにしたいのでモックモックのアトリウエイトリターンバリューにトゥルーを渡しますリターンバリューは仮のコンポーネントを関数呼び出した時に どんな値をを返すすすののかを指定するためのアトトリビュートですこうすることで、このテストメソッドの中のランダムドットチョイスを関数呼び出しすると必ずトゥルーが返されるようになります。ランダムドットチョイスを必ずトゥルーを返すようにモックしたらテスト対象の関数を実行する準備がの完了です。テスト対象であるットく時を実行します。 こうすることで、ット .9 時内でランダムットチョイスは、このテスト、メソッド内では必ず true を返すようになるので、安定したテストになります。また、インスタンス自体を m o c k オブジェクトにすることもできます。この例だと、p e r s o n スのインスタンスを m o c k オブジェクトにしたい場合、m o c k オブジェクトを作成し、p e r s o n ジェクトにインスタンスメソッド g リ e ト t を実行させることができます。 また、サイダエフェクトで例外が発生するように指定することができます。この例だと、エラーというメソッドを実行すると、バリューエラーがを発生させるようにしたい場合、m e r r o r s i d エフェクトにバリューエラーを代入させます。これで m.Error を関数呼び出しすると、バリューエラーが発生するようになります。 ユニットテストモック、モックでは、えー、関数がどのように呼ばれたのかを記録します。アサートアンダースコアから始まる名前のアサーションメソッドで関数がどのように呼ばれたかを確認することができます。呼ばれたかどうかを確認するのはアサートコールド。呼ばれていないことを確認するのはアサートノットコールドです。この例だとグリートが呼び出されたのでアサートコールドは正常に実行され、 アサートノットコールドを呼び出すとアサーションエラーになります。また、どの引数と呼び出されたのかを確認するのはアサートコールドイズです。引数を確認したい場合は、コールアーグスを使います。この例だとグリーントはどのような引数で呼び出されたのかを確認したい場合、グリーン ト, トコールアーグスで確認できます。 create.call args を実行すると call オブジェクトが返されます。call オブジェクトは呼び出しに利用された引数の情報を持つ2つの要素からなるタップルです。1つ目の要素に1引数の情報が格納されており、2つ目の要素にキーワード引数の情報が格納されています。1引数を取り出したい場合、call args 大括弧0で確認できます。 キーワード引数を確認したい場合、call args 大括弧1で確認できます。また、call args.keyword args でも確認できます。中身は、アトリビュートがキーで代入された値が value になっている dict です。キーワード args 大括弧アトリビュート名で、キーに指定したアトリビュートの値を確認することができます。 一引数とキーワード引数両方使っている場合は、コールアーグスの一番目の要素と二番目の要素を呼び出せば確認できます。コールアーグスリストで、えー、呼び出された順番を確認することができます。異なる引数で同じ関数を複数回呼び出していて、 それぞれどのような引数で呼ばれ出されたのかを確認したい場合は、call args list を使います。この例だと、グリートを異なる引数で3回呼び出した後に、グリート t call args list にアクセスすると、3つのコールオブジェクトからなるリストが返されます。また、call count で呼び出された回数を確認することもできます。ユニットテストも モックパッチでデコレーターを使って関数をモックすることも可能です。ニットテストモックパッチにモックしたい関数を文字列で渡します。この時、パッケージ .module.class 名 .method 名の形式にしないといけません。テストメソッドの引数にモックチョイスというものがありますが、これはメソッド内、これはこのメソッテストメソッド内ではランダム .choice を mockchoice という名前の変数で利用するよという宣言です。これも忘れないようにしましょう。テストメソッド内でテスト対象の関数を実行する前に、mockchoice がどのような振 る, 舞いを指定す振る舞いをするのか指定します。true を返してほしいので、mockchoice return value イコール true と宣言します。これがユニットテスト mockpatch を使って mock する方法です。 モックオブジェクトの利点として、テストメソッド内での関数の振る舞いを指定できることと、どのような関数が呼ばれたのかを確認できることを述べましたが、他にも利点があります。テストが失敗する外的要因を排除することです。ネットワークやデータベースに接続する箇所をモックすることで、テストがそれらの状況に左右されないようになります。また、えー、テスト時間、 マイア・モオブジェクトに置き換えることで、えー、実際にその関数を実行する時間が早くなるので、テスト実行時間の高速化にもつながります。また、タイムゾーンや時間をモくして指定することで、実行環境に左右されない安定したテストにすることもできます。えー、これで、ここで少し休憩させてください。えー、っと、これは、 えー、と私がこの45分の発表するのが初めてなので、えー、そのために用意したスライドです。えー、まず、水分を取ります<咳>。で、深呼吸して。 えー、このスライドは約80枚あるんですけど、内容的にはここで折り返し時点になりました。えー、それでは再スタート。あ残りが、残りが今22分になったので、23分。ちょうど真ん中ぐらいですね。それでは、えー、再スタートします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、次はユニットテストモッククラス。 mock, mock ク, ク, クラスの仕組みについてです。えー、まず mock ク, クラスのインスタンスは、えー、コーラブルですという話をします。コーラブルとは何かというと、えー、関数呼び出しできるオブジェクトのことです。例えば関数 f があるとして、f は this is コーラブルという文字列を返しているストラ型です。それに対してカッコが付いてない f はまだ関数が実行されていないので何も返しません。 カッコが付いていない f アストラを返すコーラブルです。では、m o c k クラスの話になるんですけれども、m o c k クラスのインスタンスはコーラブルです。と言いますと、ReturnValue、えー、を3に指定した m o c k クラスのインスタンスを関数呼び出しすると3となります。カッコをつけずに関数呼び出ししないと3を返すコーラブルのままです。また、i n s t a n c e ッ e t h o に MockObject を代入し、 関数を読み出 す, すると、リターンバリューで指定した値が返されます。シン n ド m e t h o d は MockObject となります。コーラブルだと、実際に実行する前に自由にリターンバリューを最大エフェクターに振る舞いを指定することができて便利です。では、次に、えー、Mock と MagicMock の違いについてです。イ、えー、ニットテスト Mock には Mock クラスと MagicMock クラスがあります。 これらの違いなんですけれども、マジックモックは、モックのサブクラスで、モックの上位互換です。この二つの使い方は基本的に同じです。違いは、モッククラスには Python のマジックメソッド、ダンダーストラとか、ダンダンレンとか、それらをモックするための実装がされていません。マジックモックには、ほぼ全てのマジックメソッドを をモックするための実装がされています。そのため、Python の公式ドキュメントにも記載されているのですが、Magic Mock を使った方が何かと便利。まあ、本当にそういう言い方してるんですけど、何かと便利です。えー、具体的に、もうちょっと具体的に違いを見てみましょう。Magic、え、Mock、ー、で、えー、ダンダストラをモックしたい場合、このように m.dunderstra.returnValue で Mock、えー、することができます。同じように Mock ク, クラスでやろうとすると、えー、アトリビュー u t ラーとなってしまいます。では、Mock、えー、ク, クラスを使って Dunderstra を Mock、えー、したい場合、どのようにすればいいか。これも、えー、Python の公式ドキュメントに記載されているのですが、 えー、自分でダンダーストラという関数を指定します。で、この時、第一奇数はセルフでないといけません。そして、えー、ボックインオブジェクトのインスタンスを生成して、ここだと、ここだと m ダンダ d a s t に自分で定義したダンダーストラを代入して、すると、ストラ、格好 M で、えー、指定した通りの振る舞いをすることができます。 えー、なぜこのような違 い, 違いがあるのかというと、えー、マジックメソッドと通常のメソッドではメソッドの実装が異なるためです、えー。そのため、Mock でマジックメソッドを使うには、マジックメソッド専用の実装をしなければいけません。そのため、マジックメソッドを Mock で使うための実装をしているマジック m o c k は、えー、Mock の上位互換と言えるのです。で、以上が、えー、ユニットテスト Mock の 基本的な文法とか仕組みの話でした。では、次に、第3部、n ットテ t ト s ッ m o c k t i p s a n ン i p a t に移ります。まず、アンチパターンからいきます。今回、扱うアンチパターンは2つです。1つ目が、m o c k o b j e に置き換えている箇所をテストしていないということ。 えー、二つ目がソースコードを変更する際に m o c k o b j e の使い方を見直さないということです。えー、一つ目、m o c k o b ジェクトに置き換えている箇所をテストしていない。m ック k している箇所の振る舞いが意図通りであることを保証されていないと、いざ実行して意図しない挙動になったときに、えー、原因を探るのが困難になることがあります。 そのため、動作が保障されたところにのみ Mock、Mock を使うべきです。また、テストが不要なほど三微分化された箇所はテストが不要で、逆にテストを書くと保守のコストが大きくなってデミリットになる場合もあります。例えば、このようなソースコードだと、えー、標準モジュール、j s o n d u m p s とエンコードの動きをテストするしかなく、標準モジュール自体のテストになってしまうので、逆にテストを書かない方が、 えー、いいと私は考えています。えー、その次、m o c k o b j e c の使い方を見直さない、えー。ソースコードを変更する際に、それに関わるテストで使っている m o c k o b j e c の使い方を見直さないのは NG です。必ず、えー、見直すようにしましょう。レビューでも、えー、テストの内容も十分チェックして、えー、指摘しましょう。で、これの これで、えー、テストが通るけれども、えー、実行したらエラーになるっていう場合が出てきてしまうので、えー、これ注意しています。で、こ の, あのテストは通るけど、えー、実行時にエラーになってしまうということなんですけれども、これはマイパイアフレークリエイトを使った静的解析で、えー、ある程度防ぐことができます。えー、例えば、ここの例だと、 ここで、えー、単体テストは通るけれども、性的解析は通らない例を説明します。えー、この関数は、えー、リスト t a p p l i 引数をデート型、引数にデートタイムデート型を使う想定のリストアプリ p l という、えー、関数と、えー、指定した人に申し込んだユーザー一覧を CSV で出力する。 のダウンロードアプリカンツオブデート CSV という関数がありますで。このダウンロードアプリカンツオブデート CSV の中で、えー、リストアプリカンツを使っていて、えー、そ, の そ, のそれで返されたユーザー一覧を CSV に書 き, 込むという書き込んで出力するという内容です。団体テストはこのようになっています。えー、ダウンロードアプリカンツオブデート CSV のテストなんですけれども、 リストアプリカンツをモックして、ユーザーを1名、ユーザー1名からなるイテレーターを返すようにモックして、ダウンロードアプリカンツオブデート CSV を実行するというものです。この関数なんですけれども、リストアプリカンツを変更するとします。今までは日を指定して、引き数に持っていたのに対して、やっぱり1日だけじゃなくて、 えー、指定した期間、期間で、あの、ユーザー一覧を取得したいという要望が出たので変更しました。えー、この時、デイト、データタイムデートではなく、えー、デートとデータのタップルを渡す想定に変更されます。えー、ただ、えー、この時、ダウンロードアプリカンズオブデート CSV は、えー、デートを渡したままで、えー、引数に持ったままで、その中で使っているリストアプリカンズもデートを使ったままです。 えー、テストはこのままです。で、このままのテストでも、えー、テストは通ってしまうのですが、実行時にエラーになってしまいます。で、これなぜエラーが起きてしまったかというと、えー、リストアプリカンズが、えー、タップルを使うようになったので、えー、タップルを使うような実装に、えー、なりました。でも、えー、ダウンロードアプリカンズオブデート CSV の中では、えー、リストアプリカンズにデートを渡したままなので、 使えないということになりました。で、このテストは通ったけど、実行時にエラーになってしまうバグなんですけれども、片ヒントで防ぐことができました。どのようにやるかというと、このアプリスタアプリカンツに、デートレインジはデータとデータのタプロを渡すよと書いて、 えー、ダウンロードアプリカンツオブデータ CSV にも、えー、デートを渡すよというふうに書き。これで、えー、マイパイだった、マイパイパイで、えー、性的解析を実行するとダウンロードアプリカンツオブデータ CSV の中で使っているリストアプリカンツが、えー、タプルを渡してほしいのに、えー、デートを渡してるままだ。 ままでダメだよというふうに w i パ i が注意してくれます。この注意を受けて、プロダクトコードを修正します。で、えー、ダウンロードアプリに関するデート CSV は、えー、その相変わらず指定した日1日だけを返したいっていう、えー、内容なので、えー、タップルで、えー、デートとデートのタップルを渡すようにします。 えー、そうすることで、えー、実行時のエラーがなくなりました。でテストも、えー、今までは、えー、リストアプリカンツがどのような引数で呼ばれたのかというのを確認していなかったのですが、アサートコールでウずで、えー、機関が渡されていることを確認するようにしました。えー、Python の型ヒントについてはちょうど今、トラック2で やみつきーさんが発表していますので、えー、そちらも後ほどぜひ、えー、ご参考にしてみてください、えー。さて、アンチパターンとその対応策を話したところで、次は私が、えー、実務でイニットテストモックを使っていて、ハマったこととその対応策を紹介します。今回紹介するのはこの4つです。 1つ目、ユニットテストモックパッチが当たらないという問題です。getNum、えー、という関数があるのですが、えー、これは、まあ、ランダムモジュールのランドイントで、えー、返された、えー、数字を返すというものです。えー、これを、えー、テストするとします。 えー、ランダム l ランドの、ランドイントの、えー、振る舞いを指定したいので、ランダム l ランドイントイコールイネットテストモック、リターンバリューイコール1とモックして、えー、実行します。そうすると、えー、1を返してほしいんですけれども、えー、1にならないケースが出てしまいました。これなぜ起こったかというと、from、えー、インポートの仕組みに秘密があります。 えー、from a import b を、えー、c モジュールに定義すると、インポート b は、えー、a ではなく c モジュールの関数、えー、モジュールの関数型の変数となります。えー、この例だと、えー、ランダムモジュールのランドイントを、えー、src サンプルモジュールに from import する、します。えー、from import することで、えー、 ランドイントがランダムモジュールではなく SRC サンプルモジュールの変数となります。えー、そのためテストを直すとすると、えー、SRC サンプルランドイントイコールユニットテストモックモックとします。そうすることで、えー、このテストメソッド内ではランドイントは必ず1を返すようになります。 えー、二つ目、えー、関数を、えー、テスト内で実際に実行してほしくないというものです。えー、この例だと、えー、とある SNS のモジュールがあって、sumSNSModule.share、えー、で、えー、引数に渡した文字列を、が、えー、その SNS でシェアされたいというものです。えー、この関数をテストするときに、 えー、ちゃんとその文字列が使われてるかっていうことを確認したいんですけれども、えー、実際に SNS、単体テストでは SNS に通信してほしくないです。そういう時にどうするかというと、えー、第2部でも紹介したアサートコールドアンダースコアから始まる名前のアサーションメソッドを使います、えー。そのアサートコールドから始まるアサーションメソッドを使うことで、 えー、モックした関数が呼ばれたことを確認します。えー、ここだと、えー、そのテキストが使われているかということと、えー、一回呼び出されたかということを確認したいので、アサートコールとマンスウィズを使います。えー、その次、えー、データタイム、データタイムナウ m モックできないという問題です。えー、このグリートという関数があるんですけれども、えー、グリートは、 えー、現在の時刻によって、えー、返す挨拶が異なります。えー、5時から12時だとおはようございます。12時から18時だとこんにちは。それ以外だとこんばんはという文字列を返します。これをテストしようとして、えー、このようにデートタイム、デートタイム、ナウをモックしようとすると、えー、エラーになってテストができません。で、えー、これの対応策が、 二つあります。一つ目はライブラリフリーズガンを使うことです。フリーズタイムというデコレーターにデートタイム、デートタイム内容に置き換えたい日時を指定します。そうすると、このテストメソッドでは常に2020年8月28日11時50分でグリートという関数が実行されるようになります。二つ目が、 デート タ, タイム、デート タ, タイム、ナウを、えー、グリートという関数の引数に持つ、プロダクトコード自体を変えるというものです。まずテストはこのように、えー、デート タ, タイム、デート タ, タイム型を返す関数をグリートに渡してあげて、プロダクトコードをこのようにします。デフォルトをデート タ, タイム、デート タ, タイム、ナウにして、えー、普段は現在日時を使えるようにして、テストの時は引数を指定します。 えー、なお、ナウ、カッコではなく関数になっているのは、カッコ付きの方を使用すると関数を呼び出した日時ではなく関数を定義した日時になってしまうためです。で、えー、と 2, つの2つ紹介したんですけれども、えー、こちらの方の利点としては、えー、いざデータタイム、データタイム、o w ではなく、えー 自分が任位で指定した日時でもこの関数を使いたいという要望が出たときにも再利用ができるので、そういうときにも対応できて便利です。じゃあ、えー、4つ目に移ります、えー。外部利用 API を利用した関数のテストを書きたいというものです。えー、この例だと、日本の天気を取得する API を利用して、えー、ピクニックの実施を判定するテスト関数をテストするとします。 えー、この架空の API に Get でリクエストを送ると、えー、天気が返される、えー。天気のない、天気と住所の JSON が返されます。存在しない郵便番号を指定したら、えー、404のレスポンスが返されるようになります。で、テスト対象の関数はこのようなもので、request.get、えー、を OK して、 えー、ステータスコードとその JSON の中身を、えー、指定したいとします。この対応策は2つあります。1つ目がリクエスト・ドット・ g e t を素直に Mock することです。えー、リクエスト・ドットに、えー、ステータスが200、ステータスコード回イコール200の Mock オブジェクトを代入して、えー、また request.get、えー return value, json.return value で、えー、json の中身を、えー、指定します。えー、この時あの、他の項目を入れるピッカは、後続の処理によるんですけれども、ここでは天気しか利用していないので、天、えー、気だけ、えー、指定しています。これで、えー、実行すると、えー、必ず、えー、自分が指定したレスポンスの中身で、えー、テストコードが実行されるようになります。 もちろん API 通信も実際にしていません。えー、二つ目の案が、えー、Mock Library Responses を使うことです。ただし、あのこの Responses はリクエストを使っている場合にしか使えません、えー。使い方は、えー、テストメソッドのデコレーターに Responses Active としてして Responses a d に えー、リクエストメソッドと URL と、えー、レスポンスの中身とステータスを指定します。えー、そうすることで、えー、そのレスポンシーズアットであの指定したレスポンスをテストで利用されるようになります、えー。レスポンシーズを使うとリクエストで通信している箇所全てがモックされるので、モック k し忘れたわっていう時にも、レスポンシーズ使ってたから大丈夫だったっていうふうになって安心です。 えー、以上が、えー、tips でした。では、この発表自体のまとめに移ります。えー、単体テストの目的は、えー、クラスや関数の振る舞いをか、意図通りかを確認すること。単体テストでは、一つのテストで一つのことだけテストすることが大事。Mock とは、オブジェクトや関数の振りをした偽物として振る舞うこと。 えー、モックすることで関係ないところでテストが左右されないようになります。ユニットテストモックではモックした関数の振る舞いを指定できます。また、ユニットテストモックではモックした関数がどのように呼び出されたのかを確認することができます。えー、以上で、えー、私の発表が終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。あこちらいです。 <笑>発表ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。水木さんの今の発表に対して質問ある方いらっしゃいましたら、Zoom で挙手をお願いしますあこの挙手って、スタッフさんが、この方お願いしますって感じなんでしたっけ、えー、とそうユーザーさん、見ている方が自分で手を挙げられるはずです。まあ、もうチャット欄でも質問してもいいですし、何かしら。はい でも、口頭で聞きたいって人がいらっしゃいましたら、こっちらの方でミュート回答しますので、よ、は、し、い、をお願いします。はい。ちょっといなさそうですかね、うんえー。じゃあ、あの、私が、あの、この発表 の, にのために用意した、あの、はい、想定される質問に対する回答を勝手にしていいですか。いいですね。お願いします。<笑><笑>あと1分半ほどありますので、お願いします。はい。わかりました。えっ、ー、と、えー、想定される質問として、 えっと、なんだっけな。ちょっとだいぶ前に行かなきゃいけないんですけど、えー、モックとマジックモックの話で、マジックモック使った方が便利だよっていう話を、あの、したと思うんですけど、えー、じゃあ、モック使った方がいい時ってあるのっていう質問が来ると思って、えー、調べたんですよ。で、あの、これなかなか見つからなかったんですけど、えー、見つけまして、えー、それは、えっ、ー、と、コン、コンテナー、 まあ、リストとかあのタプルとかを、えー、モックしたいときに、あの、モック使った方がいいっていうふうに、あの、ユニットテストモックの作者が言ってました。で、これなぜかというと、あの、マジックモックだと、あの、コンテインとかの振る舞いを指定されてるのですか、逆にその振る舞いも勝手に指定されちゃってるので、逆にそのモック使って自分で指定しやすい、マジックモックで勝手に されたくないので、えー、コンテナ型を使うときは、まあ、マジックモックじゃなくて、えー、モックラスを使った方がいいっていうふうに、えー、2011年とかのアイコンで、その作者の方がおっしゃっていたそうです。あの、この URL は、あの、後ほど自分のツイッターとズームに共有させていただきます。でもなんか、あの、基本的に、あの、 何かとマジックモックの方が便利でっていうふうに。で、公式ドキュメントにも書いてます。なるほど。ありがとうございます。用意周到な Q&A の対応。<笑>ありがとうございました。それでは、えー、お時間となりましたので、今回で水木さんの投稿を終了したいと思います。発表ありがとうございました。ありがとうございました。えー、参加者の方、発表者に大きな拍手をお願いします。お疲れ様でした。